いよいよパンドラの箱の蓋が開けられたと言ってもいいかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の裁判所が下した今回の決定、これが韓国の終わりの始まりかもしれませんね。韓国の地裁支部が三菱重工にわたる代金を 差しし押さえたというニュースですす新聞の記事を引用します日本の三菱重工業が日程共戦期、日本による植民地時代の強制動員被害者に対する賠償判決を履行せずにいる中、韓国地裁が同社にわたる韓国企業の現金を差し押さえたことが明らかになった。強制動員被害者が 実際に賠償を受け取れる可能性が高くなったとの評価が出ている。18日の本書の取材などを総合すると、スウォンツサイアニャン支部は12日、強制動員被害者1人と死亡した被害者3人の遺族が今月初めに三菱重工を相手取り、同社が韓国国内の会社から受け取る物品代金に対する債権を差し押されてほしいとして提出していた 差し押さえ及び取り立立てて命令申立てを受け入れた韓国国内の会社は LG グループ系列会社の LSM トロンでトラクターのエンジンなどの部品を購入した代金8億5000万ウォン、約8050万円を裁判所が差し押さえたことが分かった。この金額は判決で確定した被害者4人の損害賠償金約 3億4000万ウォン、約3250万円と、遅延損害金、執行費用などを合わせた金額だ。差し押さえの効力が発生したことで、LSM トロンは18日から三菱重工に送金できなくなった。今回の差し押さえは、2018年の最高裁、大法院の三菱重工に対する損害賠償確定判決に基づいたもの。 強制動員被害者と遺族は2012年10月三菱重工を相手取って損害賠償訴訟を起こし2018年11月韓国最高裁で勝訴判決を受けた最高裁は当時被害者の損害賠償請求権は日本政府の不法な植民地支配と侵略戦争遂行に直結した日本企業の 反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者に対する慰謝料請求権で、1965年の韓日請求権協定の適用対象に含まれないとし、三菱重工の損害賠償責任を認めた。しかし、三菱重工は強制動員被害者問題などが韓日請求権協定によって完全かつ最終的に解決され、 いかなる主張もできなくなったと理解しているとし、判決を履行してこなかった。強制動員被害者と遺族たちの法律代理人は、三菱重工による判決に沿った賠償金の支給と謝罪を要求している。イム・ジェソン弁護士ら代理人は、三菱重工が判決履行を拒否した場合、差し押さえ再建に対する取り立て命令に基づき、LSM トロンから、 自家に取り立てる予定だと明らかにしていた。とのことです。三菱重工が賠償金を支払わないなら、本来三菱重工に支払われる予定だったお金を差し押さえてしまえというわけですね。将来的には三菱重工のお金になるはずの代金を支払われる前、つまりまだ韓国企業の財産であるうちに差し押さえたというわけです。 これが何を意味するかというと、三菱重工はこの差し押さえに対して訴えることができないということを意味します。三菱重工が訴えを起こすことができるとすれば、それは LSM トロンを相手取って契約不履行の訴えを起こすぐらいしかできません。差し押さえに対して異議申し立てができるのは差し押さえられた LSM トロンだけということになるわけです。 その LSM トロンですが、別ニュースでこのようなことを述べています。こちらは時事通信の記事を引用します。韓国の元徴用工訴訟をめぐり、裁判所が三菱重工業が韓国企業から受け取るべき商品代金の差し押さえなどを命じた問題で、韓国企業 LSM トロンは19日、取引してきたのは三菱重工ではなく、 グループ会社の三菱重工エンジンシステムだとする立場を明らかにした。LSM トロンは事実関係を綿密に確認した上で、裁判所に陳述書を提出する予定。三菱重工との取引がないことが確認されれば、命令の効力が消失する見通しだ。とのことです。LSM トロンが契約したのは三菱重工の子会社である。 三菱重工エンジンシステムだったわけですね。子会社ではありますが、完全に別法人です。しかも、三菱重工エンジンシステムは2006年設立の会社です。第二次世界大戦当時の話には一切関係がありません。LSM トロンが陳述書を出せば命令の効力が消失する見通しとのことですが、それはそうでしょうとしか言いようがありません。そもそも、 相手が仮に三菱重工だったとしても、詐称債は明白な日韓請求権協定違反であるわけで、さらにいかに子会社とはいえ、何の関係もない会社に支払われる代金を詐称債などできるわけもありませんからね。もしこれがまかり通るようであれば、今後三菱重工と1ミリでも関係ある会社に支払われる代金は全て詐称債が可能ということになります。 LSM トロンの契約先が三菱重工エンジンシステムであったことはおそらくスウォン地裁は知らなかったのではないかと思われます。いつもの積水反射で三菱重工だと勘違いし、差し押さえを決定したのでしょう。言ってみればただの勇み足であり、資料が全然足りていないというわけですね。話はかなり逸れてしまいますが、LSM トロンは 三菱重工エンジンシステムと取引を続けているようですが、ノージャパンはどこに行ったんでしょう。まあ話の主体からは外れますので深くは追求しませんけどね。LSM トロンはおそらく陳述書を出すでしょうね。そうなればスウォン地裁は効力な停止を言い出すと思われます。いくらスウォン地裁が踏ん張ろうとしても、韓国政府が介入して停止を命じることになると思われます。 肝心なところで絶対へたれるのが韓国という国ですし、何とかして日本を解き伏せて関係改善を図り、北朝鮮優和政策を推し進めたい文政権にしてみれば、こんな馬鹿なことを認めるはずがありませんからね。スウォンチサイは全く気づいていないようですし、おそらく韓国国内で英雄となって右頂天でいると思われますが、このイサミヤ氏は韓国を奈落の底に落とす 終わりの始まりかもしれません。このニュースの真実が世界を駆け巡ったとき、各国の企業は改めてコリアリスクというものを意識し、韓国企業との契約を避け出すと思われるからです。少なくとも日本企業は避けるでしょう。今でさえ韓国から撤退を決めている企業が多いわけで、その数は今後もっと増えると思われます。今回の件については、 契約先が三菱重工ではないといととうこと韓国政府が介入するであろうということ、そして韓国人は肝心なところで絶対に下手れるということも加味し、効力停止に落ち着くと思われます。が、韓国とはこういうことを平気でする国だという印象はこれまで以上に強く世界に印象づけられることでしょう。2021年8月19日という日は、韓国の